次の曲で最後となりました最後にお送りいたします曲は CM で GO! Vol.3 す毎年私たちはテーマを決めて選曲構成演出を自分たちで行いさまざまな本番で演奏しながら12月の定期演奏会まで1年間かけて完成させるオリジナルのメドレーを作っていますこのメドレーの曲目ですが初めに「 でをつけます過去にはアニメドラマミュージカルなどさまざまなテーマに取り組んできましたが今年は初めて CM に挑戦ということで曲名が CM で GO となりました CM で使われている曲をピックアップしてメドレーにしてお送りいたします次のボリュームは演奏した回数です本日で3回目のステージなのでボリューム3となります そして、最後に演奏する場所で本日は銀座柳まつりでの演奏なので銀座バージョンと付けましたこれからもこのメドレーをどんどんパワーアップさせていきますのでまたどこかで皆さんにお聞かせできることを部員一同楽しみにしておりますそれでは本日最後の曲 CM で g o v o l ーム3銀座バージョンをお聴きください それではどうぞ・・<音声>・・<音声>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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 ありがとうございました。純徳女子高等学校の皆さんでした。今一度盛大な拍手をお送りください。はい、トップバッ